はいどうも。 皆さん、こんにちは、のいちです。ということで、皆さん、オープニング、見ましたでしょうか遊楽編の、いや、マジでやばくなかったっすかあれ、ぬるぬるすぎない<笑>残響参加も最高だしね。ということで、え、本日はですね、え、そんな、遊楽編のオープニングの見どころをね、え、ちょっとまとめてきたというか、これだけはちょっと見逃せないよねっていうところまとめてきたので、え、そちらね、紹介していこうかなと思うんですけど、なんと数えてみたら、19個ほどありましたので、え、皆さん、ちょっと今日はね、長くなるかもしんないんで、え、ぜひぜひ、最後、 までご覧くださいということで今のうちにチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いしますではもう早速やっていきましょう はい、ということでね。え、まず見どころ一つ目なんですけども、うずいの嫁ということでね。え、もう一番最初に出てきておりましたけども、まずは巻きから。はい、こんな感じで。いやー、可愛いいね。へへ。可愛いね。はい。で、続いてね、スマこちら。はい。スマもまあ、可愛いね。このキャラデザートだったらね、ちょっともしかしたら僕はスマ押しになってしまうかもしれない。そして CV がね、遠山直さんとなったんですけど、非常にちょっと合いそうなね、感じのね、雰囲気出てますよね。はい、これちょっと楽しみですね。はい。続いてね、 ひなずる、こちら。はい。ひなずるもね、なんか落ち着いた感じでいいっすね。うーん。めちゃくちゃ可愛いし、なんか落ち着いた感じで、非常にこちらもですね、えー、好きになっちゃいそうな、ね、感じのね、キャラデザとなっております。キャラデザ、松島明さんだったっけもう本当に最高ですね、マジでも。もう本当に最高だと思います。はい。ありがとうございます。で、続いての見どころがこちら。はい。えー、花火のシーンですね。こちらね、ちょっと画像だけでは、えー、伝わらないんですけども、もう花火の描写っていうのが、もうほん 本当に細かくててこれはちょっと気合入りすぎてないかとと本当にびっっくりりするようなななそんな花火のシーンてておりましていや、マジで本物の花火ですね。<笑>アニメじゃねえ。アニメじゃねえとすごいかっこよかった、ここ。本当によかったんで、見てみてください。これはちょっと映像じゃないとね、具体的にはちょっとね、わからないシーンとなってるんで、見てみてください。で、続いてこちらですね。え、鬼滅の刃遊学園とね、出てくるところなんですけども、こちらね、ちょっと隠されたものがありまして、え、無限列車見てみるとね、こんな感じとなっております。 はい、え、比較してみるとですね。はい、こちらにちょっと話題になっていたんですけども、え、炭治郎と煉獄さんは真逆の方向を向いてるんですよ。だけど、え、炭治郎と、え、渦井天元は同じ方向を向いてるということで、無限列車編の時は反対方向を見てた。だけど、遊楽編の時は同じ方向を見ているということで、何が隠されてるんだってことなんですけども、まあ、これね、ちょっと考察になっちゃうんですけど、おそらく、え、無限列車編の時は炭治郎と煉獄さんが、まあ、意志とか、まあ、未来っていう意味で反対の方向を見てたんじゃないかなと思っております。煉獄さんはね、 ちょっと違う方向に向かっていってしまいましたがね黄泉の国の方向へはいただ遊覚編っていうのはえ渦井天元の石だったりとか炭治郎の意石っていうのが同じ方向を見ているそして未来っていうのも同じ方向を見てるんじゃないかなつまりねまあ、黄泉の国ではなく生きるという選択肢があるのではないかとえ僕は思っておりますねはいこちら非常にちょっとどうなるかねこれが表していることもねちょっと気になるところでございますはいえ続いてですねえこちらはい炭治郎がまぁ、あ、ちょっと潜入してね働いてる様子っていうのが描かれたオープニングとなっている んですけどもまあ、非常にちょっと<笑>なんかね平和だね<笑>潜入してるのになんか平和だねうんそしてね炭治郎頑張って働いてる姿っていうのもいいしなんかちょっと化粧してるの可愛いよね<笑>で続いてねこちら善逸となってるんですけども、こちらもちょっと平和な感じでなんかあのシャミ戦して遊んでるのかななんか披露してるのかなって感じなんですけど女の子にねはい非常にちょっと可愛らしいというか面白いですねこの後ね後ろのね男の人に怒られる描写があるんですけど非常にねなんか善逸らしくてねいいですねサボってる感じがねはいで続いてねこちら じゃ、伊之助なんですけど、伊之助なんか真面目にやってるわ。伊之助なんか働いてることは真面目にやってないけど、なんか潜入に対してめちゃめちゃ真面目にやってて、なんかスパイやってんのかみたいな<笑>ちゃんとそこは任務やってます。みたいな<笑>、うん。でなんか伊之助ね。被り物取ってる感じっていうのが新鮮でね。まあ、非常にちょっと今回っていうのは、まあ、見どころ多いんじゃないかな。遊楽園うんで続いてこちらなんですけども。あの雨、水天元がね。妲己の攻撃から避けるシーンとなっておりまして、こちらのね。アニメーションがヤバすぎ。という ということでえ、これね、ほんと画像では伝わらないんですけど、ほんと皆さんにね、こちらオープニング見てほしいんですけど、ここのコマ数えぐくない<笑>コマ数っていうかなんか、え <笑>すごすぎるんだよね。このアニメーションっていうか戦闘技術っていうかなんか、ほんとヌルヌルなんだよね。あ、オープニングでこんだけやっちゃうんだっていう、ほんとにそれだけ、すごい気合い入ってるなっていうので、まあ、見どころとなりました。はい。いや、すごいと思うね。ほんと、ダキとウズイ天元の戦いは、ほんとに多分やばいと思います。はい。で、ダキ側もこんな感じで。いやーもうほんとにキャラデザというか、良かったね。もう全てがね。ダキマジで強そうだし、で、それでいてやっぱセクシーだし、なんか戦い方っていうのもほんと独特。 っていうのが非常になんか3つともほんとうまく表現できたような感じの、まあ、戦いだったりとかキャラデザとなっておりまして、まあ、非常にここは本当 本当に見どころななんじゃないかないや、ダキはマジで多分俺大好きなんでね。ちょっと今回どっちを応援するか分かんないっすね。鬼の方を応援しちゃいそうっすね。で、続いてね、こちら、はい。ねずこがなんと覚醒するシーンなのかうん、どうなのかって感じなんですけど、なん、なんだな<笑>って感じなんですけど。いやいやいやいやい や, いや、楽しみですね。なんだこれはと。初見の方は思ってるんじゃないでしょうかね。僕はちょっと、こんなシーンあったっけっていう原作読んでんだけど、もう忘れてましたけど。いや、なんかかっこよくないなにこれ。<笑>かっこ くないですかお前何やっちゃうんだって感じなんですけど、ここ楽しみですね。ほんとにまあ、ほんでに楽しみです。はい。で、続いてちょっと今回見どころのもう、最ももう重要なシーンなんですけど、こちら。はい。牛太郎。<笑> <笑>映ってた。で、これね、あの、めちゃめちゃ、コマ送りにして、確認しないとわかんなかったんですけど、ちゃんと顔もドアップで映ってたんですよね。映像だけで見るとね、マジで牛太郎が飛んでるぐらいのね、感じだったと思うんですけど、もう目視では確認できないものがありました。顔がちゃんとドアップで映ってました。はい。いやこれ、えぐいでしょう。うん。いや、マジでえぐいな。牛太郎。いや、キャラデータ最高だね。<笑>いや、これ、ちょっと、 とマジで強そう。マジで強そう。本当に強そうだね。うん。飛んでる姿も、うわ、うわうわうわ。うわうわ、ちょっと体細いしね。ガリガリで。なんかそのなんか本当にめちゃくちゃ不健康な感じがさ、いいよね。うん。不健康な感じがマジで鬼感出してんだよな。それがちょっと怖いんですよ。不健康なのにマジで動くやん、みたいな。<笑>ガリが本気出した時の。あれね。そんな感じでちょっと牛太郎は、ちょっと期待ですね。何話で出てくるかわかんないですけど、僕は。はい。で、続いてこちら。 はい、え、うずい天元がお墓をね、眺めてるシーンとなってるんですけども、え、こちらのね、墓、誰が眠っているのかちょっと気になりますよね。え、煉獄さんなのか、はたまたうずい天元の大事な人なのかっていうところですよね。うーん、まあ、個人的には、まぁうずい天元の、ね、大事な人かなと思ってるんですけど、まあ煉獄さんの可能性もありますし、まあ、ちょっとそこはね、なんか意味深な描写となっておりまして、まぁうずい天元の過去と絡んでくるのかっていうところですね。まあ、ちょっと気になっております。はい。僕はまあ原作読んでるんでないんで、 内容は知ってるんですけどもうちょっと忘れてしまったんでね本当にもうこの墓が誰の墓なのかわ<笑>からないですはいうん。それぐらいもう読んでからしばらく経っておりますはいで続いてですねこちらはい花火で始まり花火で終わるということでエンディングの最後の花火のシーンとなっておりますこちらね非常にやっぱいいねなんだろうなんかみんなで眺めてるところっていうのもいいですしね僕たちやり遂げましたみたいな感じがすごいたまらないですけどなんかすごい青春じゃないけどなんかそういう描写があってなんか これまで鬼滅の刃にはなかったようなな学生観っていうのがねん。ま、なんか花火があることによって夏だったりとか、ま、なんか青春っていうのがね、ちょっと感じ取れる描写っていうの。非常にオープニングとしては神でしたね。で、こちらの花火の本当に細かさっていうのも本当レベチでね、ちょっとこちらのシーンはね、映像で見てほしいなと思っております。はい。で、最後にちょっとやばいなと思ったシーンなんですけど、こちら。はい。前逸がね、構えてるシーンなんですけども、え、こちらやばいっすよね。 うーん、何がやばいってなんかもう現実へへ、<笑>リアルなんかすごいリアルだね。うーん、マジですっごいねって感じなんですけど、いやもうほんと u o テーブルさんのなんかね、アニメーションのなんかほんとにこだわりというか、気合の入れ方がなんかほんとに今までの鬼滅の刃と比較しても劣らないぐらいのレベルだったので、まあ、オープニングでこれだけやっちゃうっていうのはもう正直言って、ちょっと化け物だなと思ってますね。はい、ちょっとオープニングのコマ数っていうか作画枚数っていうところも多分レベチだと思いますし、こんだけ ぬるぬるっていうかもう動きが切り替わるの本当に進撃の巨人以来の素晴らしさじゃないかなと思っておりますねあのー、進撃の3期のオープニングも本当すごかったけどそれ以来のなんか凄さを感じますねはいちょっとなんか関係ない進撃出しちゃってすいませんはい<笑>ってことでえ今回はこんな感じのね見どころとなりました、えー、皆さんいかがだったでしょうかいやもうマジでワタスね本当にうんってことでえ皆さんコメント欄にそのヤバかったシーンっていうかねここよ 良かったよねっていうね僕と共感したシーンありましたらえコメント欄によろしくお願いしますってことで皆さんこの動画良かったという方はねえ高評価えそしてねチャンネル登録なんかもぜひぜひよろしくお願いしますってことで皆さんまた次回の動画でお会いしましょ う, う